自分が何者なのかそれを意識し始めたのは他者を意識し始めてからだ同じ教室の中で同じ時間を共有する仲間日常は彼らとの他愛もない時間で構成されるその緩やかな日々は時には退屈で居心地が良かったのかもしれない でもその教室も自分が元いた小さな島の世界と同じだと気づく狭い世界で繰り返される日常箱が変わっただけにすぎない自分はそういう世界を否定しこの世界に来たのに問題はきっと箱ではない他者とどう向き合うか 彼らをどう意識するか日常の環境が心を形成していき自分は何者かになっている